定期的にエクササイズをやっているのに痩せにくいよって方実は運動するタイミングが問題かもしれません今回の動画を最後まで見ることで運動するタイミングどういった運動をすれば痩せるのかというのが分かってきます動画を見ながら一緒に頑張ってみてくださいはいみなさんこんにちはタートルです今回はですね運動するタイミング そしてて運動は何がいいのか分か分ってきます基本的には食前食後に10分のウォーキングがいいと言われてるんですけどももちろんウォーキングでなくてもエクササイズでも OK ですこのタイミングなんですが食前にすることによって脂肪が燃焼されやすい食後に行うことによって取った栄養がすぐエネルギーに変わって脂肪として蓄積されにくいんですね 要するに、痩せるためには食前、太らないためには食後の運動が大切なんです。血糖値の上昇を抑えることができて、脂肪蓄積されにくくなるんです。今回のたった1分、各足で2分のエクササイズを行うことによって、確実に痩せるスピードが上がります。今回は矢印へというエクササイズを紹介していきます。やったことあるよーって方もね、もう一度動画を見ながら一緒にやってください。おすすめは、毎食後。 もっと頑張るよって方は食前食後に一緒に動画を見ながらチャレンジしてくださいやり方は簡単です紹介しますこれやじろべというと片足立ちでバランスをとるエクササイズになるんですがこれがウォーキング50分相当に値すると言われてます片足立ちでバランスとるだけなんですがこれが歩く際に使われる筋肉をしっかり鍛えられるそして体幹が鍛えられる歩くよりも息が上がる そういったことによってウォーキングよりも効果があると言われてますこれを食前食後やるだけですもちろんどちらかでもいいですおすすめは食後にやることによって太らない体が作れますそれでは立ってもらって一緒にやっていきましょう片足立ちで見ながら同じような動きをしてください少し中腰になって足を動かしますできるだけバランスを悪くさせるのがポイントですバランス崩れた場合は スクワットをして元の位置に戻ってくださいこれを各足一分やるだけですそれでは見ながら一緒にやってください行きますスタート歩く際に使われる筋肉が足を横に動かす動きです中殿筋と小殿筋が主に鍛えられます曲げてる方の足はしっかりね負荷がかかってますスクワットの3倍と言われてますので歩くよりも効果的です こんな感じでしっかり手もね振りながらいろんな足をねバランスを悪くさせてくださいバランス崩した場合はスクワットをしっかりして戻りますしっかりね手を振ってくださいこんなにね歩く時って手振りませんよねですがその場で動いてる場合はねこれぐらい手をね 早くフルゴークもできます。しっかり運動をした。感覚がねあると思います。オッケー。それでは反対足です。スタート。これだけでも結構息気上がりますよね。いろんなね。足の動かし方をしてください。足の裏の重心がね。良くなるだけでも。 姿勢が良くなるので、お腹がへこんだりね。太ももが細くなりにくい人とか姿勢悪い場合多いのでしっかりね。足の裏の重心も。うまく使えるようになってください。食後にね。これやるだけです。もちろん食後じゃなくてもね。これをやることによって、カロリーや脂肪をね。消費することができますので。 痩せにくいよって方はね、まずは太らないことはどうすればいいのかというのをね学んでもらって楽しくダイエットしましょう。よーしオッケー。お疲れ様でした。今のヤジロベ、タートルフィットネスヤジロベへと検索してもらうといろんなパターンが出てきますので、一個の動画じゃ飽きるよって方はね、いろんなヤジロベを見ながら。 食前食後運動してもらえたらと思いますもちろん歩くことが悪いわけではないんですがもちろん気分転換になったりいいこともあるんですがなかなか外にね着替えて出ていくっていうのは大変だと思います雨の日なんかできないと思います家の中でたったの1分ずつ合わせて2分の運動になりますんでそれでしっかりね痩せる体が作れる食後に行うことで血糖値の上昇を抑えられて脂肪の蓄積がね抑えられますんでこのヤジロ弁ダイエットに活用してください